サムは、うん、牛のように体力があります。僕は全くないんです。<笑>例えが悪い。何<笑>で牛のようにって。<笑><笑> ありいますはい大事なお知らせをしたいと思います、はい、今年の4月でね僕たち無事に1年を迎えることができましたイエー イ, イ, エーイありがとうございますありがとうございます本当に皆様の支えがあってここまで来れたと思ってます皆さんのおかげです、うん、本んにありがとうございますありがとうございます、はい、で1年目を記念して今回皆様からの質問をね募集してます、はい で YouTube のコメント欄にも何でもいいので僕たちに聞きたいことをどんどん書いちゃってください。何でも答えします。うん、はい、お願いします、はい。はい、よろしくお願いします。こんにちはサムです。チャです。はい、今日は何をしますか。サム説明してください。はい。まあ今まで何度かね Q&A みたいなそういうのやってきたんですけど、今日もちょっと新しい質問も加えつつね、今日数多く。 質問も出してリチャードがすぐ答えられるかどうか試してみたいなと思ってますあと実はサムで、ね、す<笑>逆に怖わいじゃあ、うん、早速や始めましょう<笑>あなたの名前お誕生日教えてくださいリチャードです9月26日ですじゃあリチャードのパートナーのサムの誕生日を教えてください 1月30日です。今じゃあべで間違いそうに泣き上がった。<笑> 30日。信じられない。じゃあ過去の海外旅行歴教えてください。はい。オランダと香港と韓国と日本です。出会いはどんな感じだった？えっ、ー、とメール交換。 まあ、つまり、エムスビのサイトで出会って、それからメール交換しました。付き合い始めたきっかけは。サムからの告白です。<笑>うんうん、はい、お互いを何と呼び合っていますか。えー、っと、ダーリンとハニーです。初耳です。違<笑>いが違います。つまり。 サムとリチャットという名前です。はい、それか本名。そうそうそう。で呼び合ってますね。言葉が原因で思ったことがお互いに伝えきれないことはある？またそういう場合はどうしているあ？よくあります。言、まあ言葉の壁もありますし、僕は外国人なのでサムとコミュニケーションを取るときによくなんか取れない時があります。 取れないときは、名残合います<笑>初耳です<笑>これは嘘でした<笑><笑>、はい、時間をかけていっぱい話し合うことです、はい、そうですね、うん、リチャードが日本の料理で好きなものはお寿司です二人でよく食べるものはある二人でよく食べるものはお菓子です<笑><笑>えー サムは朝食にどんなものを食べている健康なものばっかり食べている<笑>例えばうーんケーキだったりパンだったりはい、その通り、うん、日本の日本式の朝ごはんの方がいいなと思います焼き魚だったり味噌汁だったりご飯だったり、うん、最高ですね、うん、リチャードの好きな飲み物は？僕は いつもつよく茶飲んでるんですけどでもまあつまり最近は豆乳いっぱい飲んでいます、うん、まあつまりタンパク質も必要だと思って、まあ、最近よく飲むのは豆乳です何味、はい、あー紅茶うん紅、う、茶、ん、紅茶味ですはいこれだけは食べられないってものはある 納豆です。二<笑>、えー、人でよくすることは何？えー、っと、ドライブ、はい。じゃあそれぞれの性格を一言で表すと？自分の性格？それぞれ。じゃあリチャードの性格？自分は真面目すぎる。<笑>サムは？サムは不真面目すぎる。<笑> はい、それだけですええー、喧嘩した後の仲直りの秘訣はうん、お互いに謝るっていうのが一番いいと思います、うん、うん、確かにね相手に対してすごいなーって思っているところはその料理すごくできることですそれだけそれだけあ悲しい<笑> じゃあもし今のパートナーサムね台湾人だったとしても付き合っていたと思うこれ<笑>もちろんです<笑>何その顔<笑>そ<れで笑>、はい、満足です同じように質問ねサムが台湾人だったらいいのになって思うことってある 考えたことない。ま日本好きですから、だから日本人でいいっていうふうに思ってます。うん、それぞれ体力はある方ですか？サボは、うん、牛のように体力があります。僕は全くないんです。<笑>例えが悪い。<笑>なで牛のようにって<笑>。<笑>なんでなんで？いや普通にう体力あるっていいと思う。<笑> 牛のようにレッドプールっていうエネルギー飲料あるんじゃないエネルギールねエネルギードリンクあるんじゃないエネルギードリンクエナジードリンクねエナジードリンクエネルギードリンクいい大丈夫すればいいよ二人の思い出の場所は岡山パートナーサムのね セクシーだなって思うことはセクシー<笑>なんかないなか笑うなないないんかいセクシーだと思わないのでマジうん OK <笑>、うん、サムの第一印象はどうだった今と違う第一印象と今は違わないあ、うん、本当に、うん 結構面白い人あの、うん、ジョーク言う人、うんうん、それ結構一緒にいて楽しいなっていう感じです、うん、それが第一印象、うん、じゃあ見た目は見た目う ん, うん最初、ね、送ってくれた写真に騙されたんです<笑><笑>それはその写真ははサムが 鹿を触ってるっていう写真ね、あ, あ動物好きな人だなと思って、うん、だから今もサモンもすごく動物が好きっていう感じですよね。うん、だから変わってないです、うん。じゃあもし結婚できるんだったら、うん、結婚式はどこでしたい？ハワイ、ハワイでいるっていうのはやっぱり。 日本の方がすごく好きな場所だから僕つまり、自分がいたことないから行ってみたいなと思います台湾と日本、どっちで暮らすのが幸せだと思うその理由はというのは日本で暮らすっていうのはいいと思います、うん、理由は湿気があってね春、夏、秋、冬なんかすごい ずーっとなんか楽しいっていう感じです。いろいろ変化ありまして。で台湾、うん、だったら夏ずーっと夏で感じて、暑い国ですから、うん。だから結構日本で暮らした方が楽しいなと思います、うん。じゃあサムが他のどの男よりもここが一番って思うことある？えー、ここ一番、ね。うん、もうここが一番。 考えるなよはい、料理できることかまたかい、うん、他は、うんうん、ユーモアつまりチョークしてくれるとかっていうのは、うん、また同じことやな<笑>また別はここは他うんここが一番よ、うん、ねえなこりゃ 一図いち、<笑>一図なかな、いちえ、どこが一図ず。あ、すげえの無理してるよね。まあ、いろいろ、じゃあ、これは多分、日本の方みんな共通だと思うんだけど、ほとんど。んか掃除すごく上手。だと思う。<笑>そうでもないと思うけど。うん すぐ散らかすんだけど、でも掃除は完璧に掃除するっていうのが、うん、いいなと思います、うん。前の動画でも言ったんですけど、あれは散らかしてるって言わないんです。散らかしてます。<笑>あの。ーやめた。言わない。<笑>またいろ、話が長く長くなるか。はい、以上です。はい、はい、以上です。お疲れました。テンポ良くなかったね。 テープ良かったかなこんなもん か, もんかな結構う ん, うん初めてこんなにいっぱい質問一気に聞かれたからちょっと疲れたかもしれない<笑>自分も初めてはこんなに一気に質問しまくるの<笑>、はいうん、じゃあこれはパド1ねパツ2ね、はい、次サムの番「コバコいコー、はい、じゃあじゃあとりあえずねこの動画好きだったらいいね、うん、と高評価とコメントと。 そうコメントとシェア と,、うん、あとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょうね。はい to be はい、バイ バ, ー イ, <笑> バ, イ, バーイ、またねー。それは付き合ってるなっていうカップル、まあ、つまりカップルじゃないかな と, ちょっと思うんですけど、まあこれは台湾、うん、人の束縛じゃないと思うよ。うんまあ 捉え方、まあ、さっき見たんだけど捉え方は違うから、ね、うーんだからなまあ大体こんな感じ。